11月に人気メンバー3人がグループを脱退退場することを発表し、衝撃を与えたキングピス。だがキンプリは2022年、グループでも個人でも目覚ましい活躍を見せた。これまで、シラビー編集部ではカメラが回らないところでの5人の素顔を報じてきた。その中から特に反響の大きかったエピソードを紹介する。四角高橋山野。 地道な努力、高橋山は4月クールのドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系と10月クールのボーイフレンド降臨。テレビ朝日系と2本の連ドラに出演し後者では主演を務めた。未来への10カウントは木村拓也主演の高校ボクシングをテーマにした作品。作中では高橋の見事なパンチが目立っていたが、見えないところで努力していた。 テレビ朝日関係者が語る。撮影の合間にシャドウボクシングをしたりミット打ちをしていました。自宅では肩と胸筋を中心とした筋トレまでやっていたそうです。ボクシングのステップやパンチに関して飲み込みが早く、スタッフの間でもミット打ちがズバ抜けて綺麗と絶賛されているそうです。テレビ朝日関係者。 比較キャラが確立した岸優太神宮寺優太バラエティ番組ザ・鉄腕・ダッシュ・簡単ふ。日本テレビ系や VS 魂富士テレビ系に出演する岸優太は天然なキャラクターでおなじみ。あるテレビ局関係者はデビューから4年経ち美味しいポジションを確立したと話す。周りからいじられるリーダーキャラです。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 神宮寺雄太は紳士的な振る舞いや誰に対しても優しい性格であることから国民的彼氏というキャッチコピーを持つ。だが、金プリファンのある女性は本当の由来があると指摘する。元メンバーの岩橋玄樹君への言動が全ての国民にとって理想的な彼氏であることから国民的彼氏と呼ばれるようになったんです。 岩橋くんは女の子のように可愛いルックスに加えて甘え上手な性格でメンバーの中でお姫様のようなポジションでした。神宮寺くんとは特に仲が良くファンの間ではジグイワコンビと呼ばれていたんですよ。金プリファンのある女性。四角流瀬角が俳優として成長した理由。 7月クールのドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系で主演を務めた長瀬角は来年1月のドラマ、夕暮れに手を繋ぐ TBS 系への出演も決まっており、俳優活動が軌道に乗っている。成長するきっかけとなったのは昨年の NHK 連続テレビ小説、おかえりもね、だったという。 前でのテレビ局関係者が語る、長瀬さんは感情を爆発させる芝居に苦手意識を持っていたそうです。撮影中、自分の演技に納得がいかなかったのか、何度もやり直しをお願いしていたと言います。そんな時、ヒロインの父親役で出演し、長瀬さんと関わる場面も多かったうちの清志洋さんが相談に乗ってくれたそうです。 うちのさんはドラマはもちろんミュージカルにも多数出演しており感情を表現する演技経験が豊富ですからね。彼のアドバイスによって長瀬さんも迷いが消えたそうですよ。前でテレビ局関係者。挫折を通して一回り成長したのだろう。四角平野仕様の意外なプライベート平野仕様は10月クールのドラマクロサギ TBSK で主演を務め 単独で6本の CM に出演する悪巻の活躍を見せた。ある芸能事務所関係者は、平野が CM に起用される理由をこう語る。仕事に対する姿勢が評価されているのでしょう。平野さんはアイドルでありながら NG 事項が少なく、CM の撮影でも、こういうのはやりたくない、など否定的なことは言わず、笑顔でこなしてくれます。 また、平野さんのファンは購買力もあるため、彼を起用した商品は売れ行きもいいんですよ。芸能事務所関係者。仕事だけでなく、プライベートでも好きがない。コロナ前から他のタレントやスタッフと外で飲みに行ったという話を全然聞いたことがありません。テレビの印象からは意外に思えるかもしれませんが、平野さんは人見知りなところがあり、打ち解けるのに時間がかかるんです。 お酒もあまり得意ではないそうなので、飲み会となると足が遠のいてしまうのかもしれません。夜の街で派手に遊んだりせず、スキャンダルと無縁なところも多くの CM に起用される理由の一つでしょう。前で芸能事務所関係者、金プリは来年5月、平野騎士神宮寺の3人がグループを脱退し、事務所も退場する。別々の道を進んでも、